はい、皆さん、こんにちは、にまるさんです。今日はピナレロドグマ F10 のインプレをしていきたいと思います。えーまあ、ピナレロのドグマ いうと、まあ、歴代もツール・ド・フランスで総合優勝をずっとしてきたっていう、まあ、すごいモデルなんですけども、まあ、僕もやっぱりまあ憧れというかずっと乗ってみたいなと思っていましたでドグマ F10 っていうのはその中でも、えーまあ、デビューした時から、えーまあ、ツール・ド・フランスを総合優勝そしてそのままブエルタエスパーニャ グランツールの一つの総合優勝をしてさらに次の年のまたグランツールの一つなんですけどもジロ・デ・イタリアっていうレースでも総合優勝しました三大グランツールと呼ばれるジロ・デ・イタリアツール・ド・フランスブエルタ・ア・イスパーニャの全てを制覇したっていうすごいバイクなんですよねドグマ F10 っていうのは。 やっぱりそれほどすごいバイクっていうのは一度乗ってみたいなっていうのはありましたそれにあの使われているカーボンなんですけどもカーボンの世界でもトーレというのが一番まあブランドしてはトップだと思うんですけどもそのトーレの最新素材のトレカ T1100 っていうカーボンですねそれを自転車業界では一応そのピナレロだけが使えるっていう計画で当初出してたんですけどカーボンの世界でそのトーレの T1100 っていうのは えーまあ、20年に1度ぐらいの革新があるぐらいのすごい素材ということで強度もあるし弾力性もあるということですごい素材なんだそうですドグマでは F8 から、まあ、そのトレカの T1100 が使われててで今の F12 も同じ。 トレカの T1100 点は一番いいカーボンみたいな形で、えー、使われてるんですけど、まあ、それにとにかく乗ってみたかったっていうのがありますで今回ドグマ F10 を購入してみてですねまあ夢が叶ったというか、えー、まあほ憧れの1台をついに手に入れたみたいな感じなんですねなんで僕的にはビムブレーキの中ではもう最高峰のフレームを手に入れたっていうことでまあこれでもう あのリムブレーキモデルはこれでフラッグシップ系はもう買う必要がないというかこれで終わりかなと思っていましたただ乗ってみたらですねまあ、もちろんすげーすごくいい性能のモデルなんですけどもあの一般人というかまあアマチュアサイクリストにはまあ あの向かない点もちょっとあるかなっていうことで必ずしもそのレースの最高機種が、まあ、一般人にとっても最高かどうかっていうのはちょっと別だなっていうのは、えーまあ、乗ってみて実感しましたそれをまあいくつか言っていきたいと思いますまずですねそのやっぱりフレームがもうめちゃめちゃ硬いですね乗った瞬間はまあ分かるといえば分かるんですけどもまずその硬いんでその踏んだ時 ペダルを漕いだ時の力がロスなく推進力に変わるみたいな感じはすごく感じますなんで、えー、ペダルの踏み込みも、まあ、軽いというかすぐスピードに変換されるみたいな感触はあるしなんで出だしもいいしやっぱり漕いでってもあのずんずんスピードが上がってく感じですね無駄がないような感じですねで、えー、巡航スピードもやっぱり結構高いのを維持できるという感じです まあ、じゃあ今あるそのまあリムブレーキのーロードバイクのフレームの中で一番速いのかっていうとまあそれはどうかなっていうのはちょっと思いましたというのは最近僕はあのまあトレックのマドンに乗ってましたしちょっと前ですとスペシャライズの S ワークスベンジバイアスっていうまあエアロ系ですね2つともそちらエアロではその空気抵抗ではもうトップレベルの数値 を持つそのフレームに乗せたんですけど、それもまあめちゃめちゃ速くってそれと比べると個人的な感想だとそっちの方が早いかなみたいな感じは思いました。ただドグマもそのオールラウンド系のフラッグシップ、例えば僕がいつも乗ってるスペシャライズドの S ワークスターマック SL5、一個世代が前になるんですけど、そちらのモデルと比べるとまあドグマの方が早いかなみたいな感じはします。まあ S ワークスターマックの SL5 っていうと三大グランツールをすべて制覇してなおかつ えー、世界選手権も2連覇してるっていうすごいモデルなんですけど実績でいうと多分ドグマよりもすごいかもしれないんですけどもそういうすごいバイクと比べてもドグマの方が技術が多分最新なんで、えー、っていうのもあると思うんですけどオールラウンド系のフラッグシップと比べるとドグマの方が速いような感じはしますただ最新のまあエアロロードですね最新のエアロロードフレームと比べるとまあ平坦では マドンンととかベンジの方が早いような感じはちょっと受けました、まあ個人的な感想なんで乗る人によってまあ感想は違うとは思うんですけどもでまあフレームがすごい硬いっていうことで結構あの長距離乗ると体に影響が出るかなってのが思いましたあの例えば市場とかで、まあ、30分乗ったりとか、えーまあ、距離でいうと1 0キロ2 0キロ乗ったりっていう感じだと 多分悪いところがなくあこれすごい速いバイクだなみたいないい印象しか残らないと思うんですけども結構長時間乗るとまたちょっと印象が変わってきますねあのまあいフレームっていうことで何が逆にデメリットになるかっていうと乗り心地がちょっと悪くなっちゃうんですよねあの路面の、まあ、凹凸とか継ぎ目とか段差とかそういうショックが直接手に 来る感じですね手とかお尻とかにくる感じがします普通だとフロントのカーボンホークとか、まあ、ハンドルですねカーボンハンドルなんかでショックを和らげるみたいな感じがあると思うんですけどもそういう感じが全くなくて路面のショックがまあ 100% 手に伝わるみたいなそういう振動の伝え方みたいなのを感じますでまあ短距離だとそれはそんなに気にならないんですけどそれが、まああのー、9 0キロとか1 0 0キロぐらい走ると 結構体にそのダメージが蓄積されて体が辛くなってきますね、まあ、具体的にどうなるかっていうと手とかお尻とか足の裏とかが痛くなってくるんですよね手はしびれるし、えー、っとお尻もサドルを伝わってなんかお尻が痛くなるし、えー、足の裏もなんかすごい硬いものを踏んでるような感じで。 痛くなるんですよねこれが例えば1つだけ例えば手だけがしびれるとかだったら、まあ、乗り方が悪いとかポジションが合ってないとか要は、えー、手の方に体重がかかりすぎちゃってるんで手が痛くなるんだよとか例えばお尻だけが痛くなるんだったらサドルが合ってないとかあのポジションが合ってなくてその体重がお尻の方にかかりすぎちゃってるとかっていうそういう原因があると思うんですけども。 あの手もももお尻も足も同時に痛くなるつまりそのバイクと接点のある部分が同時に全て痛くなるっていうのはやっぱりその乗り方によってバイクが硬いんだなっていうのはすごく感じました特にすごく不思議に思ったのはお尻なんですけどもサドルはもう2年以上使っているあの S ワークスのローミエボっていうもう自分にすごい合ってるなと思ってるサドル なんですね、それで別に150キロとか200キロとか走っても別にお尻たくな今までお尻痛たくならないなと思ったサドルなのに90キロ走ってなんかお尻痛たくなっちゃうなっていう風に感じたのがすごいびっくりしたところですね。まあ、逆を言うとその長距離走らなければまあ40キロ50キロぐらいまでの走行だったらそんなに体にダメージも来ないんで。 まあ、レースとかに使う短距離のレースに使うとかまあヒルクライムで使うとかっていうのはもしかしたらいいのかもしれないですねとにかく長距離乗ると前半は結構速いペースでいけるんだけども後半になると体へのダメージがあって結構あの失速しちゃうっていうそういうイメージがありますまあそうは言っても今までフラッグシップ系のモデルに何台も乗ってきたんですけども例えばそれこそ ベンジバイアスとか S ワークスターマックとかフォーカスのイザルコマックスとかまあ結構硬いと言われるフレームは大体乗ってきたんですけども正直それ今まではそんなにあの硬くて乗れないみたいのは感じたことなかったんですけどもそれでもドグマ F10 だけは硬くてちょっとこれはきついなっていうふうに思いましたなので相当硬いんだと思います で今回そのドグマエフテンすごい硬いなと思って改めてその他の YouTuber の方の動画やネットのインプレ記事なんかを結構読み返してみたんですけどやっぱりオーナーの方もえ振動がすごい伝わってきて乗り心地が良くないみたいなことは言ってる方多かったですねでこういうのってやっぱり知識として情報はもう先に得てるんですけども実際に乗ってみて体感してみて初めてその実感できるなっていうのはちょっと今回 感じましたその結局知識としてそのドグマは固いみたいなのは持ってても他人事というか知ってるだけっていうのはやっぱりちょっと経験でははなないいいっていうのは思いました、まあ、例えば全然関係ない話になるんですけど例えるとまあ食べ物なんかでもその例えばフォアグラがどういう味でっていうのが例えばネットとかで調べて知識としてすごいまあ 頭に入れたとしても結局食べたことがなければその味っていうのは絶対わかることはないんですよねそれと同じような感じでドグマで来ても硬い硬い乗る心地が悪いっていうのは知識としてあったとしてもやっぱり体感してみないと本当のところがその実感できないかなっていうのが今回初めて思いましたなんでまあ、あのー、そういう意味では買ってよかったなっていうか体験してよかったなって思いました 今後もずっっっとと乗っててくかっていうとちょっと自分にはやっぱり合わないかなっていうのは思いましたこれはやっぱりその乗りこなせる人が乗ってこそのドグマかなっていうのはすごく痛感しましたねなんでちょっと僕は多分もしかしたら長くは乗れないかなっていうのは思いましたでドグマへ来てはじゃあどういう人だったら乗りこなせるかっていうのをちょっと僕なりに考えたんですけどもまあいくつかあると思いますそれをつつずず言っていくとまずは まああの本当のレーサーというかもう本当に速い人ですね、まあ、プロとかまあアマチュアでも例えばレースで表彰台とか当たり前に登るような、そのぐらいそのまあアスリートというかえ本当にレースをする人ですね、そういう人はもちろんあの乗りこなせると思います、で次なんですけどもそうじゃなくてもその例えばすごい体が。 丈丈夫とか頑丈とかか頑、まあ、体力がすごいいあるみたいな人は、まあ、普通に乗りこななせるかなと思いますでその次3番目はですねあのドグマしか乗ったことがない人だったら、まあ、これはこういうものなんだみたいなロードバイクはこういうものなんだっていうことで多分そんなにそのあの不思議に思わずに乗れるのかなと思います。 僕なんかは結局他の乗り心地のいいロードバイクとかもたくさん知っちゃってるんでやっぱりそこと比べちゃうっていうのがあの一番あのネックかなと思いましたあのマドンナインなんかは本当に乗り心地はすごいんだけどそれでも多分ドグマより速く走れるみたいなそういうのを知っちゃってるとそのドグマを乗りこなしてまで、えー、得るスピードがマドンと同等か、まあ、それに達しないみたいなっていうのを考えちゃうと。 そこに何かメリットがあるのかっていうと、ちょっとないのかなって思ってしまいます。あとはその目的を短距離とかに限っちゃって、えー、まあ、あの短距離しか乗らない、例えば、えー、まあ、短い距離乗るもそうだし、逆にポタリングみたいな乗り方みたいなのだったら、全然逆にあのデメリットは出てこないかなと思います。 まあ、やっぱりそのピナレロとかドグマとかっていうそのブランド性があるんでその早く走るだけじゃなくてやっぱり所有する喜びみたいのもあって当然なんでまあ高い金額出してるんでその速い人だけが乗るっていうのは僕はちょっと違うかなと思います、例えばフェラーリなんかはあの運転の上手い人が乗るモデルじゃなくてお金を持ってる人が。 変えるモデルだと思うんで、まド、あ、グもそういう性格はちょっとあるのかなと思います。やっぱりお金をお金のある人が買えるっていう買って。まあちょっと自慢というか自己満足。でも自慢でもいいんですけど、そういう所有欲を満た す, 満たすみたいな。そういう。 ままあ部分もちょっとピナレロっととていいうブランドにはあるのかなと思います例えばすごいお金持ちで何台も同時に車両を所有して所有していて、えー、そのうちの1台がピナレロのドグマでまあ、たまに乗る短い距離乗るみたいな使い方だったらまあ全然あのデメリットはないかなと思います5番目なんですけどもこれもちょっと特殊かもしれないですけどものすごく路面状態のいいところでしか走らない人すごい そののアスファルトの状態がいいところです段差がないとか継ぎ目がないとか、えー、というかガタガタなところがないっていうところで走る分にはフレームの硬さみたいのも手やお尻には来ないかなと思います足には来るかもしれないんですけども、えー、路面さえ良ければそんなにその。 体へのダメージは少ないんで結構乗れるかなと思いますまああとはそのピナレロとかドグマっていうそのブランドがものすごく好きな人これはもう本当に別に乗りこなすというかまあ乗ればいいと思うんですよねその別に乗りこなす必要はないとは思うんですけどもそれでまあ逆に乗りこなすために頑張って毎日乗るとかそれでだんだん慣れてきて体ができてきて普通に乗れるように多分なると思うんですけどもそういうのも まあいいなとは思いますす、まあ、あとは見えっぱりな人ですね、まあ、あのあの痩せ我慢というか、まあ、とにかくしんどいんだけど乗り続けるやっぱりそのドグマ乗れるんだぜみたいなのをこうアピールできるようにアピールするような感じでそのもう体きついんだけど頑張っちゃうみたいなそういう。 見えっなな人ももいいいかもしれないですね、まあ、逆にそれの乗っていけばあの普通に乗れる体になっていくとは思うんで、まあ、乗り続けるにはちょっとそういう普通の一般人の人が乗り続けるにはやっぱりそういうちょっと見え張って頑張るみたいなとこも必要になるかもしれません、えー、以上がまあ僕の個人的なドグマ F10 に対するまあインプレッションですね まああの本当に個人の感想なんで人によって多分あの思うことは全然違うと思うんで同じ乗ったことのある経験のある人でもいや違うよって思う人はもちろんいると思いますもちろん体力がすごいあるんでドグマなんか全然硬くないよとか全然乗りやすいよって思う人もまあ中にはいると思うんですけど僕の場合はやっぱりそのまあ普通の一般人というか普通のアマチュアサイクリストのレベルまあもしかしたらそのその中でも下の方なのかもしれないですけどそういう中 で乗った感想っていうのがこういうことになったということで、えー、まあ素人が手を出すバイクじゃないなっていうのはちょっと思いましたご視聴ありがとうございました今後もまあいろんなインプレあるいはいろんなバイクをまあ散在しながら買って乗って売ってみたいなことをやっていくんで、まあ、もしよろしかったらチャンネル登録お願いしますそれではまた